はい、ということで、お待たせしました。えっ、ー、と、YouTube でライブ配信やってみたけど、そんな多分スペック的にできませんでした。なので、また、こういった形に戻しました。はい、進め て, てください。まあ、さっきはね、夜の街、夜の街っていうあれの言い方もあるんですけどね、うん、夜の島、えー、レベル2になる。それでね で、えー、昼もレベル2、夜もレベル2イルミナの方もレベル2で全部レベル2な状態うん、そうイルミナの方がもうちょっと、うん、お？通るっていうのは誰だいなんか急に来た、うん、よしイルミナポケモンの写真見せてよおいい写真じゃないか ハミガタに好きなのに、しょ、写真見てもらってんだよなんか 一緒に行くってこと一緒に行くメリットがよくわかんないかもしれ<笑>、はあ、ない何かこのキャラによって特殊能力とか特技技みたいなのあったら面白かった<笑>あるではないのかみんな集まったことだし改めて今回の調査について説明しよう 新しいやつさてあら、そしてあら出ちゃうのだから別に強制で多分生かされるでしょ。 へーそうだね。まだうちらこのポケモンスナップやって、合計。二時間ぐらい。二、うん、時間ぐらいかな。だから、今日ぶっ続けでやってる人も多分いると思うんだよね。そうだね。多分その人はもう。もうすごい進んでるでしょめっちゃ進んでるだろうね。 僕らはまあ僕らのやり方でマイペースにというかね、うん、まったりゆっくりやっていこうと思います。ああ結構あるね。よろしくね。やっぱり右上の火山島みたいなところは火とかいるだろうね、うん、タイプは。ええ結局今日どうしよう。いよだからそれで。え？私、うん、のでああ？今までしたでしょ？あれどっちだっけ？プロレオ島でしょうか。 で昼のレベル3にしてねちゃんと押してよでなんでようどうしようどうしようってもうレベル2でしょ大丈夫ですょ一応レベル選択してっ て, って 言, う言ったのに「うん」って言った瞬間 A ボタン押すよいってらっしゃいちゃんとあのモジャンボの手伸ばした瞬間押ってね こそこ も, も遅いから先に投げた方がいいやつこかに投げるよ怖 い, いんじゃないあ、気づいたでも横だおう躍動量を起こすこっち向けい左にさ あ、いいやあ、出るあ、なんか、出てんのなんだっけ、あれででんえ、エモンガ届かないな間違えるあ、そうあ、あ, あ、飛んでっちゃったよやっぱ、こ変なの取っちゃったあの、やっぱ、木の実のさ、これを燃やすんじゃないシャシャ こ,、うん、ここに、エモンガをおよびき寄せて ああ、や。おびき寄せたんじゃない。なんだっけ、あれにやってるんだよね。あれ。なんか上の木並みにやってるんだよね。あそうなんか空に今いなかった。うん。マジか。え。真ん中。 真ん中だったのかなあの、ちょっと堂々りを追いかけ て, み て, みていいねーあ、いいねあれがやっぱ向こうに行って、あっ、堂々りをね堂々りをねうん、待って<笑><笑>そっから俺堂々りよって言ってたのにもうよ、堂々りを でも、もあああ、あなになってきた、B、ととれがが間違えちゃ 左, 左, 左上うジジャンボジャンンボボ<笑>遅かったーかって難しいー もう寝てるんだよねあーあっなあああ今なんかやっそうだ今正面撮れたらよかったのにね オフのバファロンるようねなんかぐるぐる楽しかったな。 いや。早いんだよね、一年あたりの時間。そうなんだよな。あっという間に終わっちゃうし、もじゃんうジャンボ、手伸ばすとこ出れなかった。どうだった。懐しい。もう、零点、零コンマ何秒だったな。てか、あんな伸びるんだ、すかな 左一ってなんか左下にいる。だけ？ひ、うん、顔に見える。イノキみたいな。ね、どっちがいいんだろう。いや右で。の蜜を吸ってるような休んでるような。それのり新しいのないのかな。<笑>全部白だね。 ジャンプしてる。バッファロー。バッフロー。これかな。レモンがこれしかない。キュワワはいい感じ。 うなあ真ん中だったらよかったらを、ね、どっちがいい真ん 中, でな真ん中なのは1だよ、ねうん、同じじゃないうが、ん、うれしすぎだけど。 背景的な一んあっあ っ, あっ た, ああったこれか、うん、決めとったきゃあれか。<笑> もうジャンもなんて言うんだろうね。四、ね、千円はいくでしょ。いいね。も大きさおう お, うおう。なかなか大きさとさあれがあれだね。いいね。ピチューと猿のり難しい、ね。あら急いでるのかなと思って。ま、だからああでも。 バッファロンバッフロンバッフロン、えー、実践大きさか、えー以外は、ね、今, 今回のいい、ね、いいね逆に大きさこれ切れちゃうとダメなんだ。大き キワぇこれ結構さはいい、ね、ほらもういこ、はい、4取ったらコンプリートとかないしっった 更新した、うん、か可いいよ、ね、本物は嫌いだけど本当にあの大きさのやついたらやば い, よいやだ風景これ風景に入るんだよ、うん、こっち風景ないの何が違うんだろう、えー、メダメだ立、ね、派。えービッ 風景はいいと思うんだよね風景は入らないも、うん。はい、ちっと。大きさカートは。かわいいの、取れたの。いいね。えー、あんな隠れてる方がいいの。のいいね。ポーズ。あ、わかった、ポーズ。うん、大きさもわかった。全部いいじゃん。イェーイ。あ、4000か。5000ぐら い, 5, くらいちょっと期待したけど。うん では、伸ばして。いいね、へぇ。じゃあ基準がわかんない。いいね。ほら大きさはさこっちの方が絶対大きい。全身映ってるからこっちの方が点数高い。こっちの方が低いよ。大きさで大きさね。何が違うんだあポーズか。 難しいな難しいねあ、行ってからあー全然だ嘘なんで行ったと思ったのに全然難しいよじゃあ新しい島行ってみようかなぜひよいしょー その前になんかウックッション、ウックッションじえっとミッション。あ、なんかあるよ、なんか。ドードリオのなんか顔見てごらん。で、プレプロレオって次だよね。次の、うん。光らせてたら、こうなる。あ、違い。夜の公園、ドードリオ。ミス、クエストじゃなくて、あれ。この人がデポったの。 けるあっ、めちゃある。あピジョット。うちらじゃないでしょ。えじゃあ、これがクエスト。んうああ、さっきさ、一応取っとけばよかったの、はい、ピジョット。えー。それはだから次の。これがよくわかんないんだけど。だから、あそこになんだっけ、木のやつを誘導させるんじゃないの夜、現れるあいつを。 夜か。でこれ昼じゃない時間た多分予想は上にいるエモンがあれ電気タイプだから確かに、うん、だからリンゴでここに来てもらって電気ショップとかで燃やしてもらうのかなーって思う の, でミラミの装飾フワリンゴを食べてくれるところのことがあるって、うん、夜じゃんでもプロレオだからつるあれプロレオこれもつる これもプロレオ…あっ、最初のプロレオじゃんこれ ど, どっちだっけこれもプロレオあ、なんだプロレオじゃんこれいけそうじゃんそう方法ってね、足二本あるだけでいい見えるプロレオじゃないのは。いってないからじゃないどんどんミッションが増えてくるので達成ゼロ ヤバい、ね、達成させないってダメなのか達成したらも分消防とかいろいろ経験値とかもらえるら ベ, ラスえベラストえええベラストベジャングルか何かないいじゃんいや素早そうだねポケモンが虫とかをうどうなんだっけあもうすでにいるなんか羽根っこみたいな あれね、逃げてるらしいんだよな。ああやって飛んでる。すごい、甘い匂いがする、まね。狭い な, のあなんかいるなんかいるあなんで投げない。エイパムが、多分、最初飛んでくる。あ、上いる。これ。うん、呼べば エ ー, ファームからてあなんかいるよけもっ何近い近い か, かでっかいじゃんああ なんていう名前だっけヘッキングあ正面向き、あっすごい、現れますねあなんかいるそこに。なんだろうあなんか水すんじゃないすいなんかいる見えないあなんかいる あ、僕あっうんおおいいじゃん<笑>すいません、うん、目が痛いはい、えー、再開どっかに向かってるあれあ、なんかあかわ い, いあ照明むず だったね、今。あいた、誰か。ノーだ<笑>ワック。ワック、で、取ってよ、ワック。ノーだ可愛 い, い。え、取ったよね。取ったと思う。なんかいるよ。なんか上にいるの。 あ、て な, あて な, て な, てない る, あ, かいるよしよしあ、あら、ほ、えーえー、うねぐるぐる。 海だ欲し い, い, いのああ、ヌオいる奥にいっぱいいるあ、かわいいあのヌオあ、コイキングがなんか泳いでるよ動物園みたいあ、コイキングかリンゴリンゴリンゴいや見えい 入ったったあってるオあ、今ジャンプしてたよこの瞬間取れたら妙絶に妙こっちだよ あ、か い, いいたっきりいそうじゃないの いや、あエックスすれば。ああ、うん、いけるじゃん、絶対。あ終わっちゃった。すごいなん。で、のうすけの。かわいい。いや。<笑>なんか。 この口のニコって感じゃじェあこう。レイキングね かこれはなぜ、まあ か, たたいいね、かわい い, あかわ い, いそれ。でも ポーズで捧げるかななと思うあなたが近、ね、いたでしょ何匹もいたんです、ね、あれ正面のやつけど。何 すげえパンマン。正面のやつだね。何かがいいのか。あシャーの方がいいでしょ。ね。おおかわいい。だいぶ星にってどれか。次ないのないんだ。いや、あ, あ, あ, あった。 ー難しい。さて、甘く味シンハだンダー全部始める。シンハケンダーいいねナイスタイム よくわかんない、まあ、低い、星三だけど。ああ、そうか、同じポケモンでも、島によってやっぱ違うんだね、取れ、取り方、取られ方。泳いでたもんね。新発見だ。これはあれいいんじゃない、ポーズは。いいね。新発見だ。 最初上、木の上にいたんだよね。何うん、いいね。これはいいと思うよ。これはなんかなかいい。でけえな、ベストタイミング。人食えるじゃん。食われるちゃうの。ね。あら、4000ぐらいいかない。もうちょっと近かったよ。上を。これはなん逆にね。 いろいろ考えさせてくれる人によっては寂しい背中にもる、うん、寄り合いある背中かもしれない。いろんな考えるっていうがベ ー, ース。私は普通に急がれてる。うん、いウェルニに一回会回で、うん、まあ行かない。 アップロードして、みんな見て ね, ね。アップロードぜひ見てほしいよね。はい、ということで、今回はここまでです。また見てね。今度は私がやります。チャンネル。